えー、チーム「あげもはこれまでたくさんの方々にお世話になりましたそして今日踊っているメンバーの中には、えー、この日のために、えー、期間限定でなんですけども「あげもん」として、えー、踊っているメンバーもおります、えー、まずはですね湯沢市から登場最下の皆さんありがとうございますはいそしてコ モ, ビートコモンビートという団体からゆりかちゃんはんはいそしてですね1ゴールの1位から現場マまさん はい、そして今手からわざわざアッキーさん、はい、このな形で、ね、たくさんの方々、えー、駆けつけてくれてます、そして日頃ね、ねチームワゲも踊っていただいたメンバーの皆さん、本当にありがとうございます、そしてこの場にいるお客様、そしてこの実行委員の皆様、本当にいろん な, こいろんな方々に感謝を、えー、しながら演舞させていただきますどうぞよろししくお願いいたします。 あちえっ と, 待って、ね<笑>ねえー、とお客様、えー、と今回の曲なんですけれども「よいやよいや」とそれから「令和令和」という掛け声ところどころにありますのでぜひ皆さん声を備えて応援よろしくお願いいたしますそれではチームワもク問まいります は, 令和はいタイトルの皆様まずは手拍子からお願いいたします はいフィトットネスフィットネスいはいスス、はい、ススごいいご一緒に。 はい、ご一緒に。はい、フィットネス。フィットネス。はい、もっとお力強く。はい、フィットネス。フィットネス。はい、もう一度。はい、フィットネス。フィットネス。はい、ありがとうございます。そして二番も盛り上がってまいりましょう。時は今の始まりです。共に良き日々を走り出そう。新しい時。 「みんなで喜び分かち合いながらこれからの明日も奏でよう旅路も傷こもな、はい」「やよやよやよやゆやいやときの方は令和で和」「令は令 は, は, は, は, は, は未来へとその道を切り開くのは」 歌のてみや「寝てもされても踊りよる」「なるこならせば立ちるう」「本に騙しよよさ恋い」い「はい解釈なさま行よいやよいや、ね、あそう」よいやよいやよいや ットットはい会場の皆様に感謝の気持ちをこえまして。 ありがとうございました。はい、ありがとうございました。チームはゲモンでした。はい、チームは。